あーかわい可愛い来た来た来た来た来た来た来た来た来た来たあ、猫と一緒に玄ンちゃんのおっちゃんが来ましたちょっとね、雨がひどくなってきたんで戻りますはい、ただい今、菊旅館に着きました雨やばいっすねえーちょっとおしっこしたいんでおしっこします それでもね、ね、風情があったら い, いです、ね、これ久しぶりに見ましたねこのひねるタイプのやつおしっこしたらもうちゃんと流さないといけません自動じゃないんでねこのレトロ感がもうたまんないもん今吉島のです、ね、菊旅館でバーが開いてるみたいなんでそちらに行ってみたいと思います お疲れです。いらっしゃい。<笑>ようこそあ。お兄さんあなたも飲むの？<笑>はい、ちょっといただいてもいいです。お名前すみません。教えてもらっていい<笑>ですか？<笑><笑><笑>松尾、ま。そんな頭してますけど<笑>いやか？よろしく。あ、それじゃあ松尾さんいただきます。いただきます。松尾。これ<笑>ちょっとビールいただいたんで、いただきます。<笑> <笑><笑>初松野ビル最高すぎ、ね、て す,、はい、すみません松尾さんいつから働いていらっしゃるんですかねこちらで、えー、半年前でだかあ半年なんですか、はい、じゃまだ日は浅い方なんです、はい、まだ寝てるです一島に住まわれてるんですかはい近所なんですか家はそうですね あ, あそこの公民館<笑><笑>公民館に住まわれてるってことですか ま、だ黙って、黙って、大丈夫なんですか、それ。まあ、ね、優しくないですから。<笑>送られません、全然。はい、送られませんか。恐れません。<笑><笑><笑><笑>あ、なるほどですね。素敵ですね、笑顔が、なんか。<笑>え、なんでそのヘアスタイルなんですか、刈り上げスタイルですか。 <笑><松>尾<笑>あ尾…ああ、なるほどですねチョコプラの松尾さんが好き<笑><笑>ああじゃあリスペクトしてからのその頭ということ で, <笑>で、ね、なるほどですねいや似合ってます笑顔も素敵だしまあ、昔昔この四人ははいポプラで それだけなんです、はい。あ、ポプラのメンバーだったんですかポプラポッ プ, プメンバーあー、なるほどー、まあ、ちょっと あ, るあるポプラのオーナーがお名前を聞いてもいいですかエトゥーエトゥーさんエトゥーさんエトゥーさんすかエトゥではなくてエトゥ ー, エトゥ ー, エ, トゥーエトゥーさんエトゥーあ、でもなんか今日なんか皆さんにお会いできてなんか良かったですこっちもなんか 晴晴れ晴れとした気分な雨です<笑>まあですけど雨なんですけど、気持ちがです、ね、あの皆さんにお会いできて、なんかちょっとあったかい感じになれました。 いい